鹿沼市から初参加になりました桜文ですよろしくお願いしますえー、少人数って今までたいアナウンスで言ってたんですが今年新メンバーが入りましてこ の, のこの前のロマンチックですかねそこでデビューをさせていただきました本日新人さんもデビューと同じ気持ちで2回目の演舞となります精一杯演舞いたしますのでご先のほどよろしくお願いします見ていただくお客様にレッ よろしくお願いします皆で再び同じ空のもについ踊れることの喜びをかみしめ精一杯演舞させていただきます夢叶う空へ構え SOP! 刺、yes, You、uh、i y s s a Huh! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 空へ。と。なおれ。見ていただいたお客様に感謝のね。ありがとうございました。大丈夫。